下腹ぽっこりがものすごく気になるんです。脂肪吸引行こうかなって悩むぐらいお腹が気になるんです。安心してください。今回の肘付きデッドバグは簡単で下腹だけに誰でも効かせるやり方になります。たったの6回ですので動画を見ながら一緒に頑張っていきましょう。今回の動画を最後まで見ることで今まで効きにくかった下腹、ダイエットをしてもどうしても下腹だけ凹まない、そういった方におすすめな動画内容になってます。必ず最後までご視聴ください。 はいみなさんこんにちはタートルです。今回はですね、下腹をへこますために効果的なデッドバグ腹筋の肘をついたバージョンになります。肘をつくことで下腹だけに確実に効かせることができるんです。実はデッドバグ、手と足の位置によって お腹にかかる負荷、腹筋の上部と下部へのバランスが全く変わってくるんです。ですので、ただデッドバッグを見よう見真似で真似しても、実はお腹に効いてなかったり、下腹に効いてなかったりするんです。今回は、 細かくやり方を説明して確実にフォームを身につけてもらいたいですから話を聞いてもらいながら体の動きをしっかり理解して肘つきデッドバグを一緒に頑張っていきましょうそれではやり方を説明しますまずは腹筋により効かせるためそしてデッドバグのフォームがうまくできるようにするためにお腹を締める練習腰を丸める練習というのを5秒間だけやっていきますスマホを持ったままでも OK です まず肩幅に足をつきます。ここからヒップリフトです。お尻を上げて、お尻に力が入っていることを確認してください。片手でスマホを持ってて OK です。お尻を触ってみてください。このままおへそを押さえていく感じでお腹を引っ込めてください。ぐーっとお腹を引っ込めながら自然と腰を丸めていってください。お尻が硬くなってない場合、 お腹に力が入ってないのでお尻が硬いか触ったままでおへそを自分の顔に向ける感じでお腹をどんどん引っ込めてください腰が床についてお尻が硬くてお尻が浮いていればフォームが OK ですこの状態で5秒間キープしますいきます12おへそ上向けて345 オッケーです今のが基本的なフォームになります腰を丸めてお尻に力が入っていてお腹がへこませているこれがまず胴体部分のフォームです次に足を替える足にするんですけども寝た状態で足を上げてカえる足にしますこのように足を広げますこの時に無理に足をつけとかなくてもいいです気持ち離して力を抜いた方が腰が床につきやすいです そして、後ろに肘をつきます。肘をついて、腰がついていれば OK です。もし、ついていない場合、その場合はお腹に効きませんから、肘を横に広げていってください。肘を横に広げていくと、体が少し低くなりますから、それで腰がついた状態を見つけてください。腰がついた状態が見つかれば、これで足を少し遠くに持っていって、 腰が浮かないように胴体部分はさっきのフォームですおへそを引っ込める感じ腰を丸めとく感じですこれでキープです肘が狭い状態で腰がつく場合は片手でスマホを見ながらでもいいですもし肘を広げないと腰がつかない場合はスタートの時はスマホを置いてください今回はこれを6回行っていくんですが上級者は6回1回あたり10秒間 息を吐きます。正式には9秒息吐いて、1秒で吸うっていうことを繰り返していきます。上級者は60秒間同じ姿勢でキープでもいいです。中級者、初級者の方は息がなくなったら1回バタンと倒れていいです。ですが息を吸ってまたすぐ起き上がってキープしてください。ちょっと1回やってみます。この状態で息を吸って吐き続ける。ふーっと吐き続けて 上級者は9秒。初級者は途中で降りてもいいです。バタンと降りる。息吸う。また起きる。息を吐き続ける。っていうことを一緒にやってください。上級者はこのままで9秒吐く。吸って。また吐く。っていうことをやっていきます。これのポイントとしては、できるだけおへそをへこませて、お尻に力を入れて、腰が床から離れない。ちゃんと腰を床につけとく。 っていうことがポイントになります。それに加えて、足の位置で、手前なら楽、奥ならきつい、調節してください。それでは、6回、60秒、行っていきましょう。まずフォームを作ります。腰をつけて、足を前に出して、足は力を抜く。腰がつく位置まで、肘を広げていく。肘がついたらそこでキープ。それでは行きます。3 2, 1, go.、2、1、5、1、 二三四五六七八九。はいステー。一二三四五六七八九。お腹どんどん引っ込めて。頑張ってキープです。辛い方は一回ずつ降りてオッケー。できる方はキープ。頑張って残り半分。一二。2 あと2回12頑張って4お腹をどんどんへこませてプルプルしてれば効いてますラストお腹どんどんへこませて腰が浮かないようにキープあと少しよしオッケー お疲れ様でした。肘をついたデッドバグ。とても簡単に下腹だけに効いてると思います。これをプラスアルファ上半身を浮かした場合、肘をつけなかった場合っていうのは、やはり体の位置によって効きが全然変わってくるので、下腹に効かなかったりします。今回は上体キープで下半身だけを浮かせて下腹だけに効いてると思います。 お腹が気になる方、ぜひこれをね、続けてみてください。お腹が引っ込むポイントとしては骨盤の中立な位置に持っていけれる腹筋があるかどうかということになります。腹筋がある人の方ができるだけ骨盤が立てられているのでお腹がへこみやすくて正しい姿勢をキープできます。ですので足が気になる、お尻が気になる、下腹が気になる、そういった方は大体腹筋が弱いって方になります。ですのでしっかり下腹の腹筋、状態を起こす腹筋っていうのは あんまり骨盤を立てることには繋がらないんで下半身を動かす腹筋で骨盤をしっかり立てるっていうことをしてみてくださいそうするだけで下腹ポッコリが落ち着いて体のラインが良くなるので代謝が上がって痩せやすくもなりますぜひ動画を見ながら何度もやってください頑張ってみた方コメントグッドボタンよろしくお願いいたします 各種 SNS も行ってますので今回の動画がね面白かったよとかねお腹に効いたよって方はぜひぜひシェアお願いしますそして友人上司後輩部下みんなにねこのタートルフィットネスを広げてくださいご協力をよろしくお願いいたしますこれからも有益な情報を配信していきますので一緒に頑張っていきましょう今回もご視聴ありがとうございました Thank、you